自分で喉をかき破った出血性ショック死爪の間に皮膚片が残っておった間違いなく本人のものじゃわい傷の形も一致するえー、ええー、え直接死因が自殺ってのは分かってますよ分かっとるわい人為的にこういう症状が起こせんかと言っとるんだろ 背中がかゆくてかきすぎて血が出ちゃうのとはちょっとわけが違いますからね。 分筆物から見て仏は極度の興奮状態にあったのは間違いないのでは乱闘になって興奮のあまり自分の喉をひっかき出したってことですか襲った連中さぞやどぎもを抜かれたでしょうな実はな大石 仏が武器にしたらしい角材な砂粒とかガードレールの塗装片とかそんなのしか出んかったぞい星の服の繊維とか皮膚片とかは出んかった仏は犯人を殴っとらんあるいは殴った角材を星が持ち去ったのかもしれんのならわざわざ角材なんて置いていきませんよ全部持ってっちゃいます<笑> そそれもそうじゃのう富武氏は結構体格もいいし肌も焼けてるしスポーツマンですよね。うんそうだなよく運動しとるようだの。 こんだけ体格のいい相手を取り囲んで押そうとしたら、何人くらいいりますかねアホー、それは大石の方が得意だろうが、悪クタ時代を思い出さんかい。 だとすると、結構犯人は大人数だの。祭りで泥酔した4人以上のグループが怪しいとなるかの。 こっちもそこは重視しとる徹底的に調べるつもりだがあまり期待できんな何しろ過去にこんな例はないんだからな期待はしませんよですが結果を楽しみにしてますおいさん課長が呼んでるっすすみませんではまた来年お会いしましょうおおいいお年をの